ありがとうございます朝食食べに来ました眠いですこの前にプラス市場があって朝から生もの。 手が食べれるものはあんまなかったです。悲しいけど。朝食の後、タラスに出てみました。下行けるんですね。おはようございます。今日はね、ライブがない日で。 とね、自由行動の時間なんですけどちょっと友達に会いに行ってから明日の準備をしようかなと思っております朝食食べに行ったんですけど私が食べれるもの頑張らなかったです生ものダメなんですけど全部海鮮丼とか海鮮がいっぱいあってうわパンとちょっとコーヒーとか飲んできました ということで今日は新宿に行きます本当に久しぶりに昔新宿住んでてですごく懐かしいなと思って今日行ってみようと思いますで行きたい店あったんでそこも行ってみてうんいろいろやっていきたいと思いますでは行ってきますやっほー新宿5丁目まで来ました、えっと、 行きたいところがあって<笑>多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど私がすごく好きなドラマがありましてね結構もう前のドラマになってるんですけど「いたずらなキスラブイン東京」っていうドラマが大好きでで多分それが日本に来たくなったきっかけというか『のだめカンタベィレ』が日本語を始めたきっかけだとしたらいたキスの方は日本に留学したくなったきっかけ 作ってくくれたドラマなんですごく好きなんんでですすご好きけどだからお台場も好きなんですねでそれをお台場を見てるとあのこうワクワクしてたその時期を思い出してすごく好きなんですけどこのイタキスの中で出てくるマックスっていうカフェがあるんですよで本当はねすごく近くに住んでたんですね1年半ぐらい東京住んでたんですけど新宿住んでてすごく近かったんですよ本当は 行こうと思ってなくて多分近くにあるの知らなかったのかな、まあ、そこが新宿にあるということで今向かってます空いてるといいなめっちゃお腹空いてるんでパンとか食べようかなって行きます昨日ずっと雨だったのに今日天気良くてよかった明日も良くなるといいな明日二つもライブあるんでちょっと、ね、雨だと厳しい しここ通ったことあるんですよここそ の, その坂のとこ通ったことあって<笑>調べとけばよかった<笑>まあ今でも来れるようになりましたから<笑>ね行けたらいけたでよかったと思いますあーでも知ってたらここ結構来てたかもな新宿行った時はいはいはい あ懐かしいところがたくさん着きましたーわーすごい住んでたところから近かったあやっと来れたいつもドラマで座ってたところ座ってるんですけどちょっと喫煙ができるカフェだったんで多分知っててもそこまでたくさん来なかったかも 今、ね、トーストを注文して、バ、ま、タトーストしかできないらしくて、それを注文して待ってます。ひひ なんかご夫婦2人でされてる店だったんですけどなんか今でも今日もその写真を撮りに来てたイタキスの大ファンの方がいたみたいでちょっと喋りました琴子ちゃんは最近何してるのかなっていう話もしたりあ来てよかったまた日本来るときは私たちも元気でやってるんでぜひ来てくださいって言われました <笑>ハッピーです<笑>退職してから初めての会社。 入ってみました会社のビル。やっぱりね、エレベーターの音が<笑>懐かしいとは言えないけど<笑>、あ, あ、この音。 懐かしくはないけどまあ久しぶりですねって感じですやっぱ今が好きです多分フリーでやった方が幸せな人だと思います誰もいなくて自分の声が響いてしまうはい帰ります終わりこの音 このエレベーター怖いんですよここから家まですごく近かったんですけどそのルートを行ってみたいと思います初めて東京来た時にに。 本当にもう絶対電車乗りたくなくて通勤時間にですごく近いところに家探してて一番良かった選択だと思いますであそこにコンビニがあっていつも朝何かしら買ってましたなぜか。 今はままってますねあそこの違う隣のビルのスーパーの前に、まあ、椅子みたいなのがあるんですけど多分そこで逃げ恥を取ってました逃げ恥の一話のオープニングの時にガッキーがお弁当食べてるとここっからこうやって歩いてまっすぐ。 日本のマックのポテトが大好きなんですけど食べに行こうかなちっちゃいサイズでもここの工事やっと2年えずっと工事してましたここ。 お母さんから頼まれた靴下今から私がすごく好きだった店があるんですけどそこに行きます久しぶりに会社の同期と会える はい、え重い。意外と重い い,、ね い, ねえー、に い, いい<笑>いたたいいそ、wow、うね、ねのあるんでで、すごーいですすすえ、ごごンなかわお ゆりか、ね、ユリカムに乗ってたら花火がわって上がってきてえ私も見間違えかなんかよって検索してみたら出なかったんでしょうなんかリハーサルみたいなのかなふ、うん気になるあそこにスカイツリーどこだどこだあそこあれスカイツリー こっちに行くと東京タワーがあります今日は新宿の思い出巡りみたいな感じだったんですけど良かったですホテル戻って明日の準備して休憩を部屋戻ってきておととい方モンブランを<笑>賞味期限<笑>切れてるじゃん<笑>まあ、昨日までだから大丈夫でしょ 食べてあとミルクティーがあったんでこれも飲みまーすオンブラン怖い怖い怖いよく振ってからお飲みくださいこれこれ一回も振って飲んだことない はい、相変わらず美味しいです。鳳凰の紅茶大好き。うん。韓国ね、こういうモンブラン売ってるとかあんまなくてですね。探さなきゃいけない。なんか秋になって日本は結構。いろんなケーキ屋さんで売ってる感じするんですけど。 さんからいただきましたありがとうございまーす。ちょっと開けてみようかな。ベッドの上で。<笑>かわいい。うんー、너무귀여워、너무귀여워。なんだろうこれ。キャンデー。<笑>かわいい。ありがとうございます。